おお、いきなり。<笑><笑>こいつ<笑>。はい、こんにちは、サムでー す, です今日は何をします。今日はクリスマスプレゼントを開けまーす。なんでしょう。 まずはクリスマスツリーです。で次はまた秘密プレゼント。もう知らない間に買ってるんだもん。そうですね。ちょっとサプライズって感じで。びっくりよ。ね。じゃあか軽いよこれ。とりあえず。どどんなやつ買ったの？小さいクリスマスツリーです。はい。じゃ あ, じゃあ開けてみてくださいオープン、うん。開けてみてください。あ、オッケー。<笑>マジか、うん。じゃあ開けるの？はい。 小さいクリスマスを作ってみましょう、ね、あ〜でも可愛いかも<笑>これなんか作るの楽しいかもこはい、いろいろありますメディークリスマスはい、リークリスマリスマこれとねうん あてて、はい、ってきて、はいいそうなるるよ書すんか楽しそうそれ。 ね、やらして、うん、あでも怖いなこれ 何, 何が怖い変に曲がりそう、うん、あなんかいいね、うん、あれなんか意外とこれ難しかったりしないねあこれでいいのかな こんな感じかな。かもしれない。いいかな、うん、こんな感じ、うん。これをれここにも結びだけ。いい<笑><笑>出来上がりって感じ。<笑>オッケーできた。 それから次おなんかドキドキするねはどんな感じになるんだろうおおいきなり<笑> こ<笑><笑>いつフりやがった<笑>大丈夫これね、しょうがない。なんでだろうフフ い, いいいフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフかフフいフフフフなフフフフフフフフん、フフフフフフフフフフフ うん大丈夫そう。かわいいよね。クリスマスプレゼント来ますよ。わお。はいはい来ました。やったね。はいじゃあこれは僕たちの シ, シークレットサプライズクリスマスプレゼントです。なんか。<笑>はいじゃあ今開けましょう。 何を買ったのサプライズです。じゃああ開開けけるよーはいとりあえず開けましょうーマジかー さふんばるってことでポンってことでふんばること。ああ ましました。踏ん張り、ましたでもいいかな。踏ん張しました。うん。開け方が。びっくり。びっくり。いや、これもう、もったいぶってもいい。え、もったいぶる。もったいぶるってどういう意味。うん、みんなになかなか見せないな。あ、じゃあ。あ すごいよすごいよ超びっくりなんだけど。それですね。これでした。えー、えー。これ今下に落としたら大笑いだよね。ね手がいって<笑>、はあ。マジか。嬉しい？嬉しいです。 これね、なんか…これですだからね、これね、開けちゃうよああ、わあ、もう開けちゃってる、何も言わずに、うん、大丈夫だよ、あ、開けて<笑>使いたいから<笑>今だって、ふんわるものになってない<笑>はいいや、でもリチャード、ありがとう<笑>みん、うん、使いましょう あなんか開け て, 開けてもう開けるのが も, うもったいない<笑>開けてもう開けた開けたじゃんいや金額か金額だしさ大丈夫いやいやいやいやいやい や, い や, いや、うん、このデザインねすごく気になります<笑>でも箱自体がもうきれい箱違いますねすごくね、うんすごくいい ただ、日本語は。じゃじゃん、じゃじゃん、<笑>でいいのかな。綺麗、すごく綺麗。すごく綺麗よ。僕たちのクリスマスプレゼントです。いやー、これね、取りたくない。ね、このカバー取りたくない。開けて。<笑>お見せして。はい。お見せします。わー これね、僕たちまあもっと質がいい動画作れるようにこれもそ の, 気、うん、その気持ちも含めて、うんうん、うわーなんかもったいないねっあとでね下の方になんかそこを。 わお綺麗。うわどうしようどうしようどうしようかっこいい ね, いいねオープンするかっこいいかっこいいオープンわお。<笑> な, なってるんだすごくもう丁寧にね嬉しいねいめっちゃ嬉しいうん。撮りたくないこれなんで撮っちゃううん。 みたいいい音 い, やいい音じゃないけど<笑>それはこういや本当にねもう鏡よこれミラーもういきなり始まってる<笑>びっくりしたもういきなりオープンしただけなのにも始まっちゃったこれねすごく面白いねうわー言語かっこいいこれリシャドも使わないでこれサムの そんなことね。いや、もう無理無理、もう触らないで。い<笑>信じられない、ね。<笑>じゃあ、いや、なんかすんげー嬉しい、うん。嬉しい、クリスマス。なんか。スペシャルな思い出がある、クリ、スマスになる。これさ、もうお家専用じゃないとダメだよね。そう、家専用で。もう外で、持ち歩いて落としたら、もう泣くよ。ね。うん。 いやい や, いやじゃあとりあえず、うん、うん、あとめっちゃ嬉しいあと設定しましょうはい設定はねリチャード専門だから<笑>はいまた今、うん、後で設定しますうんはいじゃあ今日動画はこの辺でクリスマスの雰囲気を皆さんと一緒にシェアしたいなと思いますこの動画を撮りましたまあ少しでもクリスマスの雰囲気を味わっていただけたらね、うん、そうですねじゃあ皆さんもすごいハッピーな クリススマをくれますようにみんながハッピーだったら僕たちもハッピーなんでねはいじゃあ皆さんメリークリスマスじゃあ皆さんメリークリスマスクリスマスバイババイバイ